くるくると巻いてしまえる書き染め用の掛け軸を作りましょう。用紙は4つ切り画用紙を使います。このように切って長いものと短いものを1枚ずつ組み合わせて台紙を作ります。のり付け用の紙を下に敷き端を5ミリぐらいずらして重ねます。そこに液体のりをつけます。 上になっている方の髪をぐるりと裏返し。まっすぐになるように置いて、糊がついた部分同士を貼り合わせます。乾かしている間に上と下につける棒を作ります。上につける棒は a4 のコピー紙を細長く切った画用紙の幅に合わせて切って作ります。a4 の用紙1枚から。 二つ分できます。これを細長く四回折ります。四回目は硬くて折りにくくなっていますが、少しずつ丁寧に折ってください。ここに80センチから90センチくらいの紐を挟み込んでセロテープで留めます。留めるところは真ん中と両脇です。 テープで留めてないところから、紐が少し見えるぐらいにしておきましょう。下につける棒は、A4 のコピー紙3枚をくるくると巻いて作ります。はじめに1センチくらい軽く折り目をつけると、巻きやすくなります。端まで巻いたら、飛び出ている方をトントンと打ち付け、両側をまっすぐにします。 これもセロテープで真ん中と両端を止めておきます。15センチ角の折り紙をこのように8等分に切ります。これを2枚棒の両端に巻きつけていきます。両側に糊を少しつけたら、1センチぐらいはみ出るようにしてくるくると巻きます。巻き終わりのところから中に押し込んでいきます。 飛び出しているところがないように、しっかり押し込みましょう。反対側も同じようにします。棒の準備ができたら、台紙に貼っていきます。上側の棒をつけるところは、2センチぐらい折ります。折り目を開いて、のり付け紙を引きます。水のりをたっぷりとつけていきます。 折り目のところより1センチぐらい向こう側までつけます紐が見える方と反対側を折り目に当て糊をつけている部分で挟み込みます爪を立ててぎゅーっとしっかりと貼りましょう最後に紙の端を親指で押さえます紐は片方を長く片方を短くして間結びにします 長い方の端もほつれないようにくくっておきます。次は下の棒です。上下逆さまにしたら裏返して、今度は1センチほど折ります。もう一度裏返して、丸い棒を当てて、一周巻きつけ、巻き終わりのところに、 ハサミなどで軽く筋を入れておきます。のり付け紙を敷いて、折り目を折ったまま筋のところまでたっぷりと水のりをつけます。丸い棒の両端が同じぐらい出るようにしておいて巻いていきます。 折り目の端が浮き上がらないようにしっかりと貼り付けながら巻いていきます。最後まで巻きつけたら一度戻します。そして折り返した部分に水のりをつけます。そしてもう一度ギュッと巻き込みます。最後は親指でしっかりと押さえつけ、反対側に倒して 折り目をつけたら出来上がりですこちらが表になりますこれで小学校で使う書き染め用半紙がぴったり入る大きさに出来上がります半紙を貼るときには必ずスティックのりを使ってください液体のりで貼ると台紙の色が透けて見えてしまいますまっすぐになるように置いたら 真ん中から外に向かって軽く押さえながら貼っていきます飾りと半紙が剥がれないようにするためのテープを兼ねてきれいな千代紙を貼ります千代紙は半紙の幅に切っておき水のりをたっぷりつけて貼ります 半紙より少しだけはみ出るように貼りますこうするとスティック糊だけでは剥がれやすい半紙もしっかりとくっつきますみんなの作品が出来上がったらずらっと並べて書き染め展覧会をしましょう 持ち帰るときには下からくるくると巻いていきます。きつく巻くと作品にシワが寄ってしまうので、緩めに巻いていきましょう。最後は長い方の紐をぐるぐるっと巻きつけ、間に挟み込めば、これで持ち帰りができます。まるで忍者の巻物のようですね。この方法を覚えておけば、書き染め以外にも使えます。冬休み明けの、 図工の授業で作ってみてはいかがでしょうか